日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演、ま、こちらマックカフェのスイーツいろいろを食べたいと思いますいやーマックカフェって今まで食べたことないんですよねというのも対応してる店舗はなかったんですがつい最近できましたので早速食べに来ましたーケーキにマカロンどれも美味しそうですあとコーヒーもそれではチャンネル登録よろししくお願いします ではまずはこちらのチョコレートマカロンからいただきます今回も全部食べてから最後にまとめて感想を聞きますねそれじゃあ<笑>マクドナルドのカフェはいかがかな初めてなんだろうそうなんですよね今までお店が本当に好きにはなっていたのに YouTube 動画で見てどれだけ羨ましいと思っていたことが ででもこうしして会えたのが本当に嬉しいですそしてスイーツもコーヒーも待たされただけのことはありますねごちそうさまでし食べてみた感想なのですがまず4種類のマカロンについてはマカロンによくあるんですサクッとした食感なんですが割とふんわりとした食感でットするープがふにゅーって広がってくるような食感でした。でグリーンは それぞれのピスタチオの甘さ、そのメニューの酸味、チョコレートの濃厚さなどがしっかり感じられて美味しかったんです。ただ、生地は自分は生地はサクスとしていた方が好みなので、ちょっと表よりも違うのかなと思いました。で、ケーキですが、まず紅茶のシフォンケーキはさっぱりとした甘さね。の<笑>中でほわらかに香ってくる大人のケーキでした。 チョコレートケーキタルトとマシュマロタルトはどちらも濃厚なチョコレートの上にさらに苦みの効いたチョコレートやメニュッとした弾力のあるマシュマロが乗っていてどちらも美味しかったマシュマロの方がさっぱり食べられてよかったかなそしてオレオケーキとバナナクリームオレオケーキはちょっと焦げると折れは崩れて大変なことになるのですがサクサクとした食感とさっぱりとした甘さのロールケーキがクリームがよく合っていて美味しかったです バナナの方が果物の味もしっかり感じられてより美味しかったんですねというわけで今回食べた中だと自分はやはりすきな果物のようなものがあってバナ ナ, これほどバナナロールケーキが一番美味しかったので代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部